こんにちは。こんばんは。おはようございます。 埼玉県に来ております埼玉県の秩父に現在向かっている最中でございます、えー、荒木港線旅館というですね旅館に本日は泊まる予定で、えー、その途中にある足額簿の標柱つららを見に今向かっておりますチェックインまであと1時間2時間近くありますので えー、時間を潰さないといけないんですよねなんかぼやけたな急にぼやけますね、えー、それでですね、えー、そのつららも3カ所ぐらい有名な場所があるみたいなんですけれどもその中の1つの足がくぼというのが一番口コミが多かったのでそこへ向かっております今回も前回の伊東の旅行を同様ですねクーポンが出ておりましたのでそちらのクーポンを使って、えー、だいぶお安く宿泊させていただく予定で おりますでは足がくぼ氷柱、つららまで30分ぐらいドライブですね、楽しみです。 現地のローソンでお昼ご飯を買って食べるという声に私は幸せを感じ天気よくて気持ちいいですね、埼玉県、本当に久しぶりに来ましたけども多分このチャンネルだとキャンプだ、キャンプで2回行きましたね、初めてのキャンプとその後はグループキャンプで行った以来ですかね。 キャンプでは行ったことあるけどまさか温泉で秩父に行くっていうのはね考えもしてなかったんでどんな雰囲気なのかすごく楽しみなんですよねやばい天気もいいし来たことのない道のドライブなのですごく楽しいですねで隣に西武秩父線って電車線路がありまして駅もねあの無人駅だったりして たまらんですよこれ駐車場を着きましたあの道の駅が駐車場になってると知らずですね一回過ぎてしまって結構行って戻ってきましたねかなり綺麗な道の駅ですって人が多いです見ていただく通り車がすごいと思っててあれ電車電車の駅もあるのかな それではここから徒歩10分だそうですので、えー、歩いていきますこの道の駅芦ヶ窪でいいのかな道の駅としてもかなり綺麗でいいですね川も綺麗だしへぇ、えー、のどかだわー入場料400円ですね そちらを支払って、えー、ここから歩くみたいですねウッドチップが敷き詰められててこう施設としても綺麗なのでどんな感じなんでしょうかね奥の方は下の方にバンガローが見えますね宿泊できるのかな結構綺麗だしな見えます目の前が川なんでですすよリッチとしてもいいですね はい、もうね5分ぐらい歩いたんですけどまた坑道に戻りまして目の前に見えてますねつららがさあええこれがどこまで続くんだろううわー電車来ないかなー電車から丸見えですねこここのつららこの小さなトンネルを抜けると おおこれはすごいすごいすごいなこれはどうなってんのどうやって作ってるのクラゲみたいなこの塊とか。 この塊もすごいよこれ。<笑>人工、人工で作られてるんですよねこれ確か。うん、人工とはいうものの規模がなかなかあの奥の方とか垂れ下がってますからね見えますか？ほら。 モンハンでこんなモンスターいましたねここが一番メインのところですかね凄まじいことになってますよ逆光で逆光で少し暗いけど。 今のメインの部分をですね、えー、上から見れるみたいなんで登りますああもうすでにすでに上からの景色もいいなはい上に来ました 何箇所かこういった場所こう上から撮れるようになってるんですけどこの迫力はカメラ越しじゃ伝わらないだろうなしかも逆光だしねいいですねーこれこういうところにある休みどころっていうんですか 紅茶が無料だそうですこちらが頂上でございます周りに人が多いのであまり大きな声出せませんブツブツ 全部潰したいねプチプチプチプチこのつららも見事なんですけれどもあっちにあるねソーラーパネルも綺麗に敷き詰められてて見事ですね無料の甘酒をいただきました こういうところで飲むのって美味しいよね。<音楽>あれ。またこんなところで、小林幸子さんいらっしゃいましたね。お店のシャボテン公園にもいらっしゃいましたよね。 というわけでです、ね、足がくぼの氷柱いかがでしたでしょうかカメラ越しでどれぐらい迫力が伝わったか分かりませんけれどもあの実際に見ると本当に圧巻の一言ですねただ逆光が気になったのでやはり午前中かあのライトアップ時に見てみたいですね期間が1ヶ月ぐらいしかやってないのでまた見に来れるかわからないですけどすごく。 おすすめです、えー、では、この後旅館のチェックインの時間も迫っておりますので<笑>もうね、寒くてね、口が回らない<笑>、えー、旅館のチェックインの時間も迫っておりますので、えー、旅館の方へ向かいたいと思います。あののここから宿の距離を調べてみたんですけれど 10分ちょいで着くみたいでそれだと少しチェックインの時間早いので、えー、近くにある浦山ダム、まあ、近くでもないんですけどそちらのダムに向かって軽く見てから宿に向かおうかなという流れになりましたね。 裏山ダムが着きましたーでかいよこれは相当でかいんじゃないか、まあ、そこまでダム詳しいわけじゃないんですけどでかーあこっちの景色見てくださいよこれえ下どんくらい高いのこれ お, 高さよおー下にも駐車場あるエレベーターありそうだな。 ダムカードというのがあったので、やってみます。無料このね、ここを踏むらしいです。踏んでみます。はい、ありがとうございました。はい、というわけでですね、足学部の標柱と裏山ダムですね。 こちらの2箇所を回ったんですけれどもこの動画でだいぶ長くなってしまったと思いますので荒、えー、木旅館3編ですね、えー、宿編は後編に分けて、えー、アップさせていただきます概要欄 URL より続きをご覧いただけたら幸いでございますでは宿に向かっちゃいます、えー、後編でお会いしましょうバイバイ着きました 高専旅館さん、素敵な外観ですね、古民家風の。